今日は骨盤底筋呼吸一緒にやっていきましょう私は4回自然分娩の経験があるんですがもちろん出産の度に尿漏れで悩みましただけど骨盤底筋呼吸をねやったおかげで4回ともちゃんと 尿漏れが治りましたした年期症状になるとね女性だと尿漏れがねまた再発する方がすごく多いんですねでもそれもね骨盤底筋呼吸をやってるおかげで今のところね尿漏れの経験もなく小やかに過ごすすことができていますで尿漏れがあるとねやっぱり急に笑ったりとか急に咳したりとかそういうのがやっぱりドキッとするじゃないですかあとは縄跳びができなかったりとかあとアスレチックに行って子供と遊べなかったりとかねありますよねでもね そういうことがないように、この骨盤底筋呼吸を毎日お家でやっていただければ絶対良くなります。なので一緒にやっていきましょう。はい、それではまずは骨盤底筋周りをねほぐしていきますね。股関節周りをほぐしていきましょう。右の膝持って吸って。 吐いてぐーッと気持ちいいところまで右膝胸に近づけます気持ちいいところまででいいですよ股関節周りねこの腿とお尻の後ろぐらいがね気持ちよく伸びてるの感じられれば十分ですはい吸ってもう一回戻して吐いてふーッと気持ちいいところまで気持ちいいって感じることがねすごく大事はい吸ってリラックス 吐いてふーっと気持ちいいところまで股関節周りがね程よくほぐれてるの感じていきましょうはいそしたら足交代しますね右足伸ばして左足胸に抱えて吸って吐いてふーっと左膝左の胸に はい吸ってリラックス、吐いて。気持ちを肩の力抜いていきますね。はい吸ってリラックス、吐いて。はい吸ってリラックスしていきましょう。そしたら今もう一個は。 右足を左のももにかけますね後ろから見るとこんな感じね、四の字かける感じですよねはいそうしたら左のももの後ろで手をかけて吸って吐いてふーっと左膝をお顔の方に近づけましょう右のお尻がめっちゃ伸びてる感じですねはい吸ってリラックス吐いてふー3回いきましょう はい吸ってリラックス吐いてのっけてる方のね足のねこの足首曲げていきますねはいリラックスしましょう足交代していきますよ右足の上に左の足をのっけて右のももの後ろで手を組んで吸って吐いて右膝お顔にぐーっと近づけて。 吸って吐いていきましょうはい、吸ってリラックス吐いてはい、吸ってリラックス吐いて はい、吸ってリラックスしましょうそしたら両足を置いて両手を肋骨のところに置いていきますねで、この肋骨絶対動かさないようにしながら息を大きく鼻から吸ってお腹膨らましますで、口から 10秒ぐらいかけてで、ね、ぐーっと全部息吐ききっていきましょう。おへそがへこんでいくのを感じていきますね。あと2回いきますよ。胸膨らまないように鼻から吸って。そうすると自然にお腹が膨らみますよね。で口から。吐いて吐いて吐いて吐いて。ラスト吸って鼻から。 で口から吐いていてきますはいそしたらですねこの呼吸この胸が膨らまないようにお腹に呼吸を入れるこの呼吸法をしながらゆっくりと動いていきましょう膝はね真下に足首くるような感じで両手は胸に置いていきます。はい吸って 吐きながらお尻持ち上げて親指の方で床を押していきましょうで骨盤底筋軽くつまんで膣を軽くつまんだままぐーッと引き上げる感じで膝が開いていかないようにしていきますよ、はい、ゆっくりと降りましょう これあと三回いきますね。吐いて、膣を軽くつまんで、ぐっッと溝落ちの下ぐらいまで引っ張ります。胸開かないように。で、ゆっくりと下ろします。はい、3、吐きながら、 質を軽くつまんで、ぼまくっと引き上げる感じ。ちょっとこの辺がね、ぺたんこになる感じです。はい、ゆっくりと降りて、ラスト一回。この時吸って、お腹膨らましますよ。吐い、て、質をぐーっと引っ張っていきましょう。 吸ってリラックスします今度はお尻を持ち上げて足を上げてで、下ろして戻るこれをね、右の足、左の足でやっていきましょうはい、それでは行きますよ 息を大きく鼻から吸って胸膨らまないようにしてお腹膨らませて口から吐きながらお尻ゆっくり持ち上げて右足をまっすぐ伸ばしましょう足首しっかり曲げてで足を戻して吸いながらゆっくりと下ろします。 吐いて、ゆっくりお尻持ち上げて、左の足まっすぐ、足首曲げて、息吐き切りますね。で、ゆっくり戻して、お尻を下ろします。吐いて、ふーっと吐きながら、右足上げてで、吸いながら下ろして、 お尻を戻します吐いてふーっと持ち上げて左の足伸ばしてでゆっくり下ろしてお尻を下ろしますあと一回吐きながらお尻持ち上げて右足上げて息吐き切りますよ で右足下ろして、お尻を下ろす。吐いて、ふうっと左足アップ。息吐き切りますよ。で、左足下ろして、右足戻しましょう。はい、それではゆっくりと起き上がる。 いいきまししょょううはか、い、かがだったでしょうかこんな簡単なやつでね尿漏れって治るのって思う方いらっしゃるかもしれないですけどこれが絶対治るんです。なので